さあ元気いっぱいに来たチャん手を振ってご挨拶ですさあ今日は小鉄くんも手を振ってご挨拶をしてくれましたさあもう早速バシャバシャにいっぱいに水しぶけ上がってますがさあ全然数ですこちら先ほども紹介しましたが投資が良ければ今日は左側にあります体重計で体重を測っていきたいと思いますさあではゆっくりとまずやってきてくれて はい、皆さん、その場で見ていてあげてくださいね。 デイジーも取っていきたいと思います。デイジーくんはデスカエラよりもちょっと倍ぐらい大きさがあるんですが、どれくらいありますか？さあ、はい、デイジーくん体重どれくらいあるでしょうか？テスカエラは百二十四点五キロでしたが、はい、デイジーくんはお兄ちゃんです、小さいんですがどれくらい体重違 う, んでう？二百四十一点五。 温かく見守っていただきましてありがとうございます。 体 調, は体調っていうかどっか痛いところが分かる。 まだまだビリビリ。 何、uh...